皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年7月17日、今週のエピソード依頼帳に、バトルトリニティのお題がありました。初めて登場したやつですかね。一回報酬を獲得するという条件がよくわかりませんが、とりあえず乗り込んでみましょう。 そういえば超 DQ10TV でバトルトリニティのルールが変更になるとか言ってた記憶がありますねおそらくですが後半戦は上位撃破ボーナスがなくなるっていうこれのことですかね知りませんけどなんとか無事に試合が終わりましてエピソード依頼帳の方も無事にクリア扱いになりました1位を取るまでやらないといけないのかとビクビクしてましたが1回参加するだけで良かったみたいです